私たちは千葉県の我孫子市印退市を拠点として活動しているよさこいソーラン志と申します去年の11月に結成したばかりのチームですがこんなにたくさんのお客さんと前そして夢ソーラン江崎さんのような大きなチームの後で踊れること大 変, 大変光栄に思います今日このステージでもチームの名の通り志高く全力で演武しますのでお手拍子 円のほどよろしくお願いいたしますせベスカムその時も心出したかく<笑> たどり着きたい場所がある絆ふめし、仲間と共に 自らだろう、夢を抱かなくなったのは、自らだろう、誰かに夢を託すようになったのは、最初の一歩を踏み出すこと、結果は見捨てやすくなる、希望どおりの結果とは限らない。 してやってこないやり抜いた。<音楽><音楽> O...、Oh. ちょっとこれだね。